平成30年10月2日、阿蘇市立内巻小学校で、今月から阿蘇市内の小中学校で導入が始まったタブレット端末を使った公開授業が行われました。この日、内巻小学校で初めてタブレット端末を使った授業が行われた5年1組では、まず校長先生から、ルールを守り、大切に使ってくださいと挨拶があり、 一人一人にタブレット端末が渡された後早速社会科の授業で調べ学習が行われました児童たちはタブレット端末を使い日本の水産業について紹介した動画を活用しながら問題を解いていました阿蘇市では平成26年度から小中学校における ICT 環境の整備に取り組んでいてこれまで全ての教室に1台ずつ 電子黒板や投影機を導入し、し授業で活用しています。今回導入されたタブレット端末は、先生用と児童・生徒用の2種類あり、先生が子どもたちの使用中のタブレット端末がどのように使われているか、一台一台チェックできるようになっていて、また先生がロックをかけると、タブレット端末を使うことができなくなるなど、授業支援ソフトが導入されています。 知らないことがたくさん知れたからよかったです。自分のペースで見れる動画を今回の授業では、阿蘇市内の中学校3校と小学校6校に、合計378台のタブレット端末が導入され、他にも無線 LAN や充電ができる保管庫なども購入、今月中にすべての小中学校に整備される予定です。 まあ、子どもたち、将来的にももう ICT が進んできてますので、うそういうところから逃げることはできませんので、子どもたちが今のうちからですね、そういったものに慣れて、ですね、正しくこう使えるようになればというふうに思っております。今日はインターネットがいいけん、今日はインターネット、でしょ、いや、僕はもう今日は実証で調べるとか、そういう道具の一つとしてあればいいかなと。